皆さん、こんにちは。STMicroelectronics のパオロ・パルマです。このビデオでは皆さんにセキュリティフレームワーク STM さんにトラストについて説明していきます。組み込みシステムのアセット保護を検討中の方や、幅広いセキュリティ機能を持った汎用マイコンをお探しの方は、ぜひお聞きください。それでは早速始めていきましょう。組み込み機器は、ハッカーの主な攻撃ターゲットになっています。 ソフトウェア攻撃や物理攻撃の狙いは端末そのものに限らずセットメーカーやユーザーの価値のある資産アセットになりますセットメーカーやシステムインテグレーターはそのアセットとなるものを特定しセキュリティ対策で保護する必要がありますセキュリティのニーズは採取製品やアプリケーションごとに大きく異なるのでハードやソフトウェア開発のスタートの前の製品企画時に セキュリティ目標と必要な機能を特定しなければなりません例えばセキュリティの課題の一つとしてコピー品がありますコピー品を作られてしまうリスクの一つに製造ラインのソフト IP 流出が想定されますそのリスクを防ぐために対策としてセキュアインストールを使えばプログラミング回数制限などのセキュリティ機能を挿入できます s t m さんにトラストとは、役立つドキュメント、ソフトウェア、量産時に使用できるセキュアファームアインストールも含む便利なパッケージです。s t m さんにトラストは12のセキュリティ機能を提供しています。ソフトウェア P 保護、監査ログ、デバイスライフサイクルセキュリティ、セキュアな製造、アプリケーションライフサイクルセキュリティ、識別検証認証、セキュアブート、 アイソレーションセキュアインストールとアップデートセキュアストレージ異常管理暗号化エンジンこの中から最適な機能を選択することで資産の価値に合わせたセキュリティ管理を実現できます詳細はぜひ弊社ウェブページをご覧ください皆さんいかがでしたか s t m さん t r u s t は最初品やアプリケーションごとに大きく異なるセキュリティニーズに対応したセキュリティフレームワークです